残りは2個はいじゃあ書きしましょう私はさいさなんか ポ, ポジティブな方だからもうさ最後まで信じますねもう炭治郎と根津子が欲しがったからはいじゃあ炭治郎と根津子単次郎と根津子じゃあ根津子かなじゃあ根津子は最後で炭治郎炭治郎開きましょうまだわからないまだわからないじゃあ私当たった方 さんどこかにいるのでしょうか出てください。はいじゃあ開けます。あーまた失敗だみな皆なささ欲しいものはいただいてないという状態で。えー、ずるいずるいですよ皆さんこんにちはなんと誰でしょうか実はポリーナです私です。 うん、ねえ珍しいね<笑>私一体何をすると、うん、実はね私は正直 ね, ねえ15歳からコスプレイヤーというものだった、うん、そうですねロシアに住んでた時はね結構その大学2年生に。 なったらコスプレをちょっとやみましたがその時まで7年間ぐらいねちょこちょこ実はちょこちょこやってましたねで今はちょうどね結構まあ結構というかちょっと7キロ痩せてまたね好きなホビーに戻りたい気持ちでねはいちょっと えっと、今ですね、お分かりの方がいるのかしら今のあれですね、コスプレイではなくて、まあ、キャラクターっぽいというかね、キャラクターっぽい姿になりましたね。えっとですね、で、実は私、メイクならね、 実は、ね、メイクなら超下手なんですけどで今日の昼ぐらい、ね、ちょっと YouTube, で YouTube のチュートリアルでアニメっぽいメイクアップをやってみましたがまだまだですねもうなんかねショートライだから、まあ、失, 敗失敗したとは言えないけどなかなかね調節することが 多いといととうことでね一応私が楽しめばいいんじゃないのかなと正直正直まあまあ可愛いという結果でねここもね本当のものはね違うんだけどまあ私そのお若いの方じゃあ私えっと私ね第誰に似 て, 似ているのでしょうか似ているのかしらねでえっと実はその 目の色なんですけど私はその自然緑お茶目といえばお茶目ですねもうなんか緑茶の目で今その正しい色のコンタクトはちょっとないですねえっと実は青青なんですよね、うん、でもまあテストですのでただなんか美しい着物を着て道具を道具を作るですのでそれでいいんじゃないのかなと思いましたはい なんかじゃあおばかりの方ですねそのアニメの名前とキャラクターの名前ですねコメントでねコメントで、ね、ちょっとじゃあ<笑>書いてくださいねで私は実はこういうものを買ってみましたねこちらは呪術廻戦の 一応お菓子なんですけど、私はちょっとお菓子食べないからお菓子はその友達に渡す予定なんですが、中にはね、一応カード、ね、キャラクターカードが入ってるので、私はね、私は挑戦したい の, な の, なのはね、まあ、実は、 今すごく人気なキャレンなんですけどこういうことですね五条悟さんはいこの方を一応ゲットしたいなんですがみんなと一緒に今日開けるということになりますねまあゲットするかどうか<笑>ね私は実はその昨日薬局に行ってでああ今日全部同じ場所にこの呪術廻戦が全部同じ場所に買ったんですね うちに近いコンビニでね買ったんですねいきなりはいでもしかしてもう中はねどうでしょうもしかして同じものが入ってる可能性があるんじゃないのかなねで次はなんとキーメツの刃がいっぱいあるからちょっと待ってくださいはいで 7個が入っておりますまたは残念ながらその中のお菓子にあまり興味がなくてでもアニメキャラのカードですね興味がすごくあるだから。で 君に対してはねもう本当にね炭治郎とか根ずくとかもう猪之助とかもう何か何のキャラでもね何のキャラでも OK ですおしかももうもう一つ皆さんに皆さんにえっとですね、うん、見せたいことがございます少々お待ちくださいはい新しいマスクを買いました同じ薬局でねでも 問題でですすよよ。ね。ちょっっととずるいことがあったんですよなぜならこのマスクはなんとえっと子供用なんですよはいその音のサイズはそもそもなかったなかったんだけどなんか私顔はまあまあ一応 ち, ち, ちっちゃい方なんですけどちょっとほっぺ がま あ, まあちょっとぽっちゃりしてるんだけど一応顔はちっちゃい方 な, んでなのでまあ入るかどうかで今ちょっとメイクをやってるからちょっとんつけないのだが一応大丈夫頑張って頑張って。<笑> っ入ったんですけどでまあ何の会社を作ってわからないんだけどねその大人の気持ちでねもう超人気だからねまあもしかしてネットで売ってるかもしれないがおたクの気持ちとしてはね、まあ、大人のサイズも売ってください。はい、では呪術廻戦ね呪術廻戦から 始ままりたいいかなと思います欲しいものはまたはその五条悟というキャラクターでまあ釘崎さんもお気に入りなのでまあそこのまたはま あ, あ 何, が何があっても、まあ、一応幸せということではいなんかあお菓子の匂いが強い<笑>はいじゃあ私はどうですかああ はい主人。なんと、主人公のユージさんですね。はい。おなんと、皆様、2個が入ってる。えー、ああ、釘崎さん。あたり、あたり、あたり。じゃあ、幸せ。はーい。えー、う嬉しい。優しいですね。普通は1個しか入らないのにね。えー、2個。で、あとは、あとのお菓子は。ああ、お菓子、その際 かわいいにごお菓子はちっちゃいでも私その方が絶対は絶対いいですよもうお菓子は必要ないからカード2枚ゲットとはもう超幸せということですねイェーイもっと女子らしくあ幸せですよ<笑>まあいいけどじゃあ2個目から何でしょんでしょう 私よりも皆様に見せるんですね。こうかな。はあ、なんとパターンがわかるんですよ。またね、同じキャラクターが出てきました。よし。ハードルが高くなったんですよ。ママ。よし。 左ははカード右んかエ ア, コンのエアコンが欲しい最近までねそのにちょっとうるさいだからそのエアコンのエアコンのスイッチオフしましたが結構実は皆様結構熱いんだけどはいじゃあ三個早速3個目ですねじゃあおーおおおめぐみが。 出てきましたねこのキャラも大好きなのでねっ藤崎さんが多いなんかもう 3, 3個ですねはいそれにしても嬉しいですじゃあ五十ドルさんどこかにいるのでしょうか出てくださいはいじゃあ開けますあー また失敗だ、みな、皆様、皆様、欲しいものはいただいてないという状態で。えー、ずるい、ずるいですよ。もしかして人気なキャラなら、そのキャラはあまり入ってないと思います。はい、その技があるんですね。もう、はし欲しい方はね、もう何個も何個も何個も買ってね。で、 最後ですよ、皆様。じゃあ、どう思いますか私、じゃあ、私よりも、そうですね、皆様に、最初、皆様に見せますね。じゃあ、皆様、ね、もしかして逆さまなんだけど、私は、ああいやうわ最後でゲットですね、サトルさん。イェーイあぁ、いやいやいやいやいや、少な、少なも、なんと少なも。 あった私もしかしてもう全部全部の角かないやまだまだあるけど私もう欲しいキャラクターがね1個だけでも1個だけでも欲しいものを頂 い, いたのではい嬉しいですで次に行きましょう鬼滅からね鬼滅はねなんかお菓子のタイプといえば ワッフルと何か不思議なもの。じゃあ不思議なものからね。キャラクターを俺選びましょうね。じゃあ私、その、やはり根付くと、根付くと炭治郎、炭治郎ね、欲しいですから。じゃあ、でもきっと入ってるじゃないですか。もうそんなに買ったからもうゲットするんじゃないのかな。 はいじゃあ始めましょう不思議なものからなんか何のお菓子かな私なんか お, お菓子に興味がなかったからもうそもそも中は何が入ってるかね確認せずにね買ったんですよ<笑>お菓子といえばこれは何皆様、これはなマジでこれは何え なんかその何魚のあえのかなえあとはちょっとえ<笑>いやおかしいじゃないけどなままいけどなんかちょっと形でねジェリーと思いましたがなんともうなんか涙が出たああ善逸も欲しかったはいはいこういうね善逸が出てくれましたうんしいことですが アンジェルはどこネズクはどこはい、で、これは何でしょうじゃあちょっと確認しますね、うん、ソーセージなんと、なんと皆様ソーセージソーセージなぜでしょうもうわけわかんないけどね じゃあもう子供じゃあ子供はこのソーセージが好きでそもそも好きですか音の向きなんですかもう<笑>もうわかんない教えてください。じゃあ次に行きましょう。ネズどこ<笑>じゃあみなさんまた一緒に開けるんですよ。校長も校長も欲しいんだけど。はーい次のカードは何でしょう こういう方が来ましたね。うん、結構かわいいだから、えっと、問題がないです幸せです。まあもう言いましたんだけど「鬼滅なら何でもいい何でも幸せ」んだけど私の<笑> ね, ねずこちゃんはどこねずこちゃんが一番欲しいかもしれないねはいじゃあ次に行きましょう私と一緒にねああ またたが出てきました可愛いですね可愛いなんだけど私のねずクちゃんはどこ<笑>、はい、でちなみにちなみにね皆様もしかしてねもしかして3つしかないですよ。3つしかないですよ。なんと3つしかないなのでまったく当てらないかもしれない。じゃあ早速進そくすみましょうね。 おおこういう方はかっこいいですよね。なんか緑とピンクのね全くすごく超かっこいいと思いますが。<笑>あー私のでクはどこ<笑>はいじゃあ残りですね残りは2個。はい。 ししましょう私はさいなんか ポ, ポジティブな方だからもうさ最後まで信じますね。もう炭治郎とねずこが欲しがったからはいじゃあ炭治郎とねずこ炭治郎とねずこ じ,、ね、じゃあねずかなじゃあねずは最後で炭治郎炭治郎を開けましょう。まだわからないまだわからないじゃあ私当たったかどうか。 はい拍手拍手拍手拍手こういうことでねこういうことでねはいこういうことでねはいすごい か, かっこいいじゃないですかなんかまあねもうもう VIP かどうかね VIP かのカードかどうかわからないけど一応もう超めっちゃかっこいいじゃないですかこういうカードはね はい、なんか私のリアクションももうあまりにも激しいじゃないですか、もう。そうですね、でも我慢できないから、はい、じゃあ、もう欲しいものがあるから、ノ之助か、レンゴクさんが欲しい。まあ、どっちかといえば、レンゴク間違いないんですね、れんごくさんが欲しいですよ。こういう方。 こういう方ですね。知らない人はそんなにもしかしていると思いますがこの方がちょっと当えりたいで私実は超運が良いからもしかして出るかもしれない、ね、じゃあ皆さんはどう思いますか出るかどうか出るかどうかじゃあわからないけどよしああはは<笑> 出出ななかかっった。出なかった。私こんなにね行ってしまったくせにはい、えっと、また前立が前立が出てきました、うん、でもまたはねもう星し失敗したなもうだからはいでも結果としてはね結果としてはねもうそのねねこの二人が このヌズクと炭治郎はねゲットしましたからもうねそれですごく嬉しいですはいじゃあ全部全部見せますねこういう気密な全部ですねはいいっぱい素敵なものでね手に 言いましたから、もう超嬉しい。超素敵なデザインでね。まあ全員がちょっとお好きだけど多すぎですよ。多すぎと思います。もっと根付くと誕生日が欲しいけど、なんかこの何この角の理屈があ分かったよね。皆様は向こうですね。作った作った方でね。もうできるだけいっぱい。 ね、か買ってでいっぱいみんなは大体ね一番欲しいものは根、ね、付くと単純じゃないですか一応正直に言うとでねでねそこは多分ねこのに超レアなカードじゃないですかじゃあ少なめにしてみんなは買ってしまうわけうんうん分かった分かった分かったし分かったではいまあねここも すごくね素敵なものばっかり手に入れましたからねそこですごく嬉しいです。は い, はいでは皆様ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。パパパパパカパカパカパカカ、はい